ごご視聴ありがとうございいまます。旅すす。す。旅旅る気分の男子ンンですこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします今、石垣島鍾乳洞の入り口前にいまして、鍾乳洞探検は2つ前の第1話ですでに見ていただきました。お腹も空きました。今回の第3話では、石垣島のグルメを3つほどピックアップしておりますので、一緒に楽しみましょう。この石垣島鍾乳洞の入り口のすぐそばに、お土産屋さんを兼ねた食堂があります。 食堂そのものはこっちにあるんですけれども、石垣島食堂って言うんですけど、八重山そば500円で出してるんですけど、あとマグロフライ食べていこうと思います。さすがにビールは無理やな。運転するから。撮影の許可は取ってるんで、早速向かいます。じゃあ入ってみますか。席が空いてるといいなぁ。 宮城屋さんこういうふうになってるんですねさっきもお見せしましたけどこんな感じですで注文方法は食券制ですいやいやまそ、あ、ばと。 からマグロフライいただいていきましょう準備、OK、ですややまそばとマグロフライ両方ともワンコインで済むんですから安いもんですよねということで水飲んで料理来ましたそれでは石垣島食堂さんと石垣島との出会いに感謝していただきます箸を取り出して。 足を待ってで、ね、お行儀はあまりよろしくないんですけど八重山そばです上に乗ってるのは石垣串なのかなたっぷり乗ってますねこれは本当に期待が高まるし絶対おいしいに決まってる見てくださいほらほら初めて気がついたんですけど麺結構太いですよ じゃあこれいただきますよやっぱり普段食べてるラーメンとは別物コシもしっかりあるしそれだけじゃなくてちゃんと柔らかさもあってやみつきになりますね ちなみな表現な現ですけど最高すぎ る, すぎる続いてこれがマグロフライですよおいしそうでしょうここにタルタルソースここにソースがついてるんですよねタルタルソースとソースでどの味が違うのか比較してみようと思います ソースつけた状態はこんな感じタルタルソースの甘さとマグロの優しい歯触りがうまく混ざってめちゃめちゃ美味しいです続いてソースをつけた状態ソースをたっぷりつけてどうですか ソースをまとうとマグロの下がより一層引き出されている感じになってますこやうまいわ一緒に小皿がついててゴーヤが入ってますねちょっと食べてみましょうかこれいいなぁニカウリの程よい苦カミとなりますねうまいわこれ 何のしししさにに一気に完食してましまいましたそれでは石垣島食堂さんに感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした八重山そばをがっつりいただきましたが今度は甘いもの欲しいですよねということでこっちの方にアイスクリーム屋さんあるんでアイスクリームを頼んでいこうかなと思いますパーラここなんですけどね キー半ン島編をご覧の皆さん、アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールさん、ご記憶にありますでしょうか和歌山県那智勝浦にもお店ありますよ。本場の沖縄、しかも八重山諸島で味わおうじゃないですか。スルーするなんてありえんでしょう。売店スタッフにお声掛けください。ということなんで、売店の方に声かけてきます。マンゴーソフトクリーム、販売中。良さそうだな。 ちなみに各アイスクリームこんな感じこの間那智勝浦で食べたのブルーウェーブさて同じものを頂 い, いてもしょうがないから石垣島での予期せぬ沖縄アイスクリームとの出会いに感謝して片手で申し訳ないですけどいただきます早速これ食べてみようと思うんです 透き通ったこのかき氷の色艶めちゃめちゃいいでしょう。青い波が立つわ、これ。ちょっと言い方どん引きかな。適度に甘くて美味しいです。これはうまいわ。甘いのおじさに。完食してしまいました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。 続いてご紹介するのは前回の石垣島編第2話でグラスボートに乗ったカビラマリーンサービスさんの券売所のすぐ近くにありましたカビラ観音堂というお堂があってそのお隣バーガーショップあるんです見てみますと石垣牛バーガーいいお値段だな ちょょっといいものを食べていきましょうか値段を下げるだけじゃなくて食べていきましょうまたいつもの思いつきでハートランドさんの石垣牛バーガーお願いしました撮影オッケーももらいました そして本物の石垣牛バーガーがこちらですドーンドーンドー ン, ドー ン, ドーン無駄なリアクションはいらないとったぞいただきましょう感謝の気持ちを込めていただきますとにかく半端ない大きさなんで食べきれるでしょうか結構ソースとかがこぼれやすいからカミナップにしててもよかったと思いまんですかぶりつきますよ 何こ れ, 何これ目玉焼きと石垣牛のダブルパンチそこにレタスのシャキシャキ感加わってるから最も強い最強のハーモニー下手な説明で申し訳ないでもそれだけうまいってことですお店の方を前にして照れくさいというか緊張しながら物言ってますけど迷ったすでに食べてよかった間違いなかったって確信できるハンバーガーですここに来たら絶対食べてほしいそういう味です 一緒にお願いしていたコーラ飲んで石垣牛バーガーの要因に鍛えたいと思います美味しい石垣牛バーガーをいただき心の底から大満足させていただいた感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした ということで、僕の独断と偏見で美味しいものをご紹介してみました。どうだったでしょうか今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうかぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回は、ぜひ楽しみにしててください。では、今回もご視聴ありがとうございました。